ハッピーハロウィーンイエーイ元気？私はこんな感じでハロウィンを楽しんでます。どうですか？どうですか？すごい今流行りのこのなんかうさ耳がなんとですね。コウモリもうなんかね。かぼちゃにコウモリの羽が生えて魔女の帽子かぶってすごい。融合しているものをね。はい、こちらかぶって。 仮ハロウィン気分で今回は収録させていたただきました、まあ、ハロウィンの話もしたりとかね、まあ、あとは、まあ、ほとんど鬼滅の話を<笑>してたなって感じなんですけど、はい、あの今回のラジオもね楽しんでいただけたらなと思いますもう10月も終わりね11月になりあっという間に2020年が終わりますけど、はい、皆さんも健康には気をつけて私も十分気をつけつつこ、はい、の年末に向けて これからも突っ走っていきたいなと思っておりますのでこれからもミナハウスよろしくお願いしますありがとうございましたまたね